はい。皆さん、こんにちは。はい。じゃあですね。練習問題ね。21番ですね。はい。じゃあ、1番。はい。犬ですね。はい。犬に餌を、ね。はい。やりました。ですね。はい。えー、これは、例えばね、えー、私ですよね。私が、ね。変だな。私が犬に、ね。食べるものをあげたんですね。えー、ですから、まあ、あげるでもいいんですけど、 動物とか、ね、花とか、ね、植物に水をあげたり、えー、食べ物をあげるときは、ね、やるを使う。使いますね。やる。ね。だから、犬に餌をやりました。ね。はい。もらいましたは、ね。犬が私に餌をもらいましたね。はい。くれましたはね。誰かが私にくれました。ね。その時に使います。 いただきましたは、もらいましたの敬語ですね。えー、ですからね、ね先生に、ね、本をいただきましたとかね、ねそんな時に使いますから、2番、はい。犬に餌をやりました、はい。2番。今週はいい天気が続くでしょう。ね、あのこれは天気予報とかね、えー。天気予報でよく言うことですね。続くでしょう。うん ね。で、まあ、続くましょう。これはちょっと変ですね。続くです。ね。もし、これが続きます系です。でしたら、ね。続きます。いいですけど、ね。続くですから、でしょう。ね。天気予報とかね。えー、で、よく使います。今日は雨が降るでしょう。ね、えー。明日は晴れるでしょう。とかね。そんな時に使います。はい。3番。昨日連絡したから、 きっと来るはずです。ね。ね例えば昨日来てく、ね。電話したんですね。ね明日来てくださいね。ってね。だから、ね、きっと必ず来るはずです。ね。何か理由があって、まあ100、100% そうだと思うときは、ね、はずです。ね。きっとと一緒によく使いますね。きっと何々はずです。ね。えー、例えば、ね。あの人は旅行に行きましたから、 今は、うん、日本にいないはずです。うん。とかね。えー、仕事をしているから、うん、会社にいるはずです。とかね、えー。その時に使います。はい。4番。えー、空を飛ぶ夢を見ました、ね。はい。2番ですね。空を飛ぶ夢を見ました。ね。えっ、ー、と、おは、ね。例えば、ご飯を食べるとか。 ね、ジュースを飲むの時に使いますけど、ね、何か飛ぶとか、歩くとか、ね、えー、何でしょうね。あと泳ぐとか、ね、その場所を言う時にも使いますね。えー、例えば、公園を歩きましたとか、ね、水の中を 泳いでいますとかね。その場所を表すときにも、通過する場所を表すときにも、言うときにも、を使います。ね。はい。じゃあ最後、5番ですね。はい。しっかりしろ。ね。はい。えっ、ー、と、例えばね、ね、えー、誰かあ、ね、交通事故でパン倒れています。そのときに、おいしっかりしろでね、えー、そうやって起こしますよね。うん で、これは命令形ですよね。命令形。ね。しろ、えー。うまく書けない。命令形。命令形ね。するの命令形は、ね。しろ。ね。早くしろとか。ね。勉強しろとかね。はい。えっと、来るは、早く来い。ね。早く来いとかね。あと、 えー、そうですね。えー、他の動詞だったら、早く行け行くは行けね。枝んですね。あと、ね。えー、二グループは食べろ早く食べろね。見ろとかね。えー、これが命令形ですから、ね。他のはダメですね。しろしっかりしろね。寝るなとかね。バンバンバンね。寒い山の中で。 寝そうになった人、ね、しっかりしろ起きろ<笑>ね、そう言いますね。はい。じゃあ、これはここまでですね。はい、じゃあお疲れ様でした。